でごら。 社を増やして地域の活性化につなぐよ川崎市は人口減少が進む中で地域の人を入れ込む徳島県鳴市が初めて属性したもので鳴都市のらしい立と題して市への移住がを見えなしています。この中では市内の海エリア市内地域 この地域に県外から移住した人たちを見るために、1ヶ月にかかる生活費などを紹介しています。このうち、山エリアに移住した40代の女性は、地には育児を支援する拠点や自然と触れ合える場所があり、子育てには上町いるだと思い勧めします。また、海エリアに移住した70代の夫どは、テニスや南ルト海峡での釣りなど、趣味をまとめといる のエリアの風景写真や。